では、まあ、上で設計した API の実装をます。で、この実装ではですね、画像データを入れる配列バッフは、構造体の2次元配列ではなくて、文字の3次元配列にしました。その理由はですね、C 言語では3バイトの大きさ、まあ、RGB1 1バイトですけども、3バイトの大きさの構造体を配列にすると、アクセスを高速にするために、1バイトの詰め物をして4バイトになってしまうんですね。 そうすると、画像としてそのままドサッと書き出さないと。えー、まあちょっと難しい理由なんですけれども、とにかくそういうわけで、えー、幅と高さと、あと3バイト分の3次元の文字の配列というふうにしました。で、ファイルカウントはさっき言ったファイルの一覧番号をいくえー、最初はゼロから始まる。それから、えー、ファイル名は、ここで生成するためのバッファーを用意します。 さて、イメージクリアですけれども、これは、えー I、J を、えー、0からハイトまで、から I を0からウィズまで変えながら、バップの J、まあ、I 番目の0バイト目と1バイトにこれは RGB ですけれども、それを全部255を入れます。これで真っ白になるわ。イメージライトですけれども、それはファイルネームというこの配列にファイル名をつけます。 その内容は sprintf を使って、まあ、この形の中で、この %04d のところにファイルカウントを埋め込むわけです。イメージ 0001.ppm とか 0002.ppm。一回呼ぶごとにこのファイルカウントを一個増やして増やした値を使いますから、連番で増えていくわけです。で、その後、この先はですね、IO が絡むので初めてなんですけれども、まあ、こんなものだと思ってみてください。で、ファイル型 f に、 えー、fopen でファイル名とこのライトバイナリーというモードを指定します。このファイル名はさっき作ったイメージなんてん ppm ですね。で、次に、もしも f がヌルだったらばエラーなので、ファイルがくれませんと言って終わってしまいます。この2つ言ったらオッケーですから、fprintf で p6 リターン幅高さリターン255リターンという、えー、まあ、ppm ファイルのヘッダーを書きます。 この幅と高さは、この with h a t のさっきの定数を与たる埋め込む。から、flight ですね。このバップというのはさっきの画像全体ですよね。この画像全体をサイドバップで、バイト数も画像全体のバッファ数もサイズが分かりますから、それを1回 F にかけ出す。この1モイルで全部まとめてドサッとかけ出せて高速なんですね。 えこういうことをしたいので、RGB のレコードではなくて、3次元のえ文字の配列にしたんです。最後に F をクロールします。ローでまあ、とにかく書き出せると思ってください。では、プットピクセルですけども、それは色と XY を与えて、その位置に色をセットする。で、X がマイナスや幅を超えた場合、あるいは Y がマイナスや高さを超えた場合は、何もせずに戻ります。 それが OK ですから、えー、Y と X の場所に入れるんですけども、えー、今度はですね、画像を指定するときに、えー、普段やってるように、Y が上向きのときが、この方が使いやすいと思うので、えー、今回は、えー、ハイと引く Y 引く1ということで高さを求めることで、えー、一番上のところは大きいため、一番下が0というふうに、えー、上下を逆転してあります。 さて、次はフィルサークルですけども、色と中心のエクツアー座標と半径が指定されたとして、この円が入る範囲の i の最小値、最大値、それから、えー、j、j の最小値と最大値をまず計算しておきます。これらは実数なので、実数計算した後、イントに、えー、キャットしてます。それから、えー この j と i を jmini から jmax、imini から jmax までループしながら、x-i の事情を足す y-j の事情が r の事情以下であれば n の中に入っているので、イメージでピクセルピクセルで円を書く。まあ、前にやったのと同じで円を塗るということですね。